橋本カンナの指キスがスタンガンレベルで平野耀を怯える。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。9月12日映画《かぐや様は小倉世帯》の大ヒットをお礼舞台挨拶に主演の橋本カンナと平野紫耀が出席した。 本作は将来を期待された天才が集まる学園を舞台にプライドが邪魔して素直になれない男女が相手に告白させるために恋愛頭の線を展開するラブコメディ。橋本は映画のヒットについて本当にありがたい。公開後にこれだけたくさんの方に集まっていただけて。 SNS に生の声や感想を送ってくださる方がたくさんいらっしゃるんですけど面白かった。って皆さん言っていただいて、都周囲の反応も上々なことを明かした。会見の中盤、撮影中のハプニング映像が流された。橋本が平野の唇に指を当てる、いわゆる指キスの場面ではっきり聞こえるレベルでバチッツッと静電気が流れている。 平野はこの映像を見て季節的にもね、2月3月だったので起こりうるかもしれないっていうのは僕はなんとなく想像してました。でも橋本が電力強いんですよ。スタンガンみたい。ビビるぐらい痛いです。と怯えた顔で語った。橋本はびっくりしました。でも平野さんも多分電気受けやすいタイプ。私だけのせいじゃないと思います。 と、本意げな反応をしていた。その後の撮影では、どうにか静電気を発生させないよう、二人で工夫したようだ。橋本は、ちょっと水で指を湿らせたらいいんじゃないかって、霧吹きかけてもらってました。若干、効果ありましたね、と話す。一方、平野も、僕も、実はちょっと放電してた。窓のところに鉄があったので、触って放電してました。 お互いの努力が実ったのが、あの指キスのシーンです。と誇らしげに語った。会見の最後に、天才同士の頭脳戦という映画の設定に絡め、どんな天才になりたいと聞かれた橋本は天才になっちゃったら努力を怠ると思うんですよね、とストイックな顔を見せながらずっと元気な人、病気にかからない人、と予想外の着地。平野からは、天才どこ行った